ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ロマンスカーエクテアルパが踏切を走ってるのが見えます。線路切り替え工事の次の日、新宿にやってきました。高島屋 TIMSSQUARE が見えます。高いビルは n e オマンビル 本本社ビルが見えますここは新宿駅ですが隣の代々木駅が見えます山手線のおふるかっこ総武線が来た 駅を山手線が出発どこもビルが見えますエンパイアーステートビル 新宿駅を見てみましょう白黒赤3色の成田エクスプレスが停車しています右側には緑とオレンジ色の湘南新宿ラインが見えます黄色のラインは総武線です総武線が走っているのが見えます 山手線、ヨドバシカメラという家電量販店のテーマソングです。緑色の山手線が見えます。暗くなってきたなーこれが新宿駅新南口かーこっちは台風の時によってテレビで見る新宿駅南口。 ありがとうございました。